武蔵の国よさこい連一心一の心結婚<音声>。いざ<音声>そいざ祖い花野 の, の大地に心は踊る待ちに待った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 新たな風吹き夏リバーに心が躍るまだ見ぬ夜明けに思いを合わせてあ